皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月23日、今日からフェスタインフェルノフィーバーのイベントが始まりました。初日の今日はレグナードでした。8人パーティーだからどうにでもなるのですが、やはりパラディンがいないので盛大にぐだりました。仕方ないですね。そして、フィーバーなので、レグナードの像がもらえました。おそらく実物大なので、庭に設置するにはかなり大きかったです。 今日は、エビルプレイストの持ち寄りに初めて参加しました。旅芸人の需要がありそうだったので、しばらくは旅芸人で行こうと思います。3枚持ち寄って現物が5個出たので、ドロップ運は悪くなかったと思います。河南帝国の勲章が第二伝承になるんですね。河南帝国の勲章を装備させている職業もあるので、後で装備変更チェックしとかないといけないですね。合成の結果はこんな感じになりました。完成までの道のりはまだまだ長そうです。